はい、どうもメッシャンです。本日は私はですねこちらのね、えー、W ティペイさんの方をチェックアウトさせていただいて、これからね、リージェントタイペイの方にね向かっていきたいなというふうに思います。結構ね風が強いですけど雨降ってないんでねあの良かったかなというふうに思います。ということで、Uber 呼んでますんで、ね、これから向かっていきたいなと思います。では行きます。<音楽> はい今ね無事に検出席が完了いたしまして館内がねめちゃめちゃすごいですはいこんな感じでめちゃめちゃね大きいツリーなんかもあってねすごいですねはいショップね入ってるショップなんかもすごくね ハイブランドもありますけど、これおしゃれですね。こちらには、ね、パイナップルケーキのお店も入ってるみたいですね。はい、ということ で, ですね、無事にチェックインがね完了いたしまして鍵がねめちゃめちゃ面白い感じですね。じゃあこれでお部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、えっ、ー、とね16階の方に、ね、到着いたしまして、本日の16で66。結構なんかね雰囲気がある感じですね。 ローファーね、めちゃめちゃ広い。でも、すごいシックな感じというか、なんだろう、すごいですね。大きがあるというか、なんとも言えない感じですね。すごいね、落ち着いてるので、冷気にちょっと浮く感じはあるかもしれないですね。はい。さて、沖縄が1607。本日は こちら、1605? 1606がどこだこちらですねこの角すごいね暗くてね防湿が見えづらいんですがこちらはいはいこんな感じのねお部屋さあ電気はどこでつけられるんでしょうはいあつけました おお、すごっ。オレンジとリン ゴ, オレンジとリンゴうん、オレンジとリンゴ置いてあった。はい。まあ、こんな感じのね、えー、ホテル。ああ、すごいね。やっぱ落ち着きがかなりありますね。すごい。そして、レイ君がね、今興奮してるオレンジとリンゴがね、あると。という感じですね。はい。じゃあちょっとね、玄関の方に戻って、えー、ちょっとね、見ていきたいと思いますけど、 本日のお部屋はですね、エレベーターホール出て、こっち側のね、この1606というね、お部屋となってます。で、入っていただいて、ね、右手、コネクティングできる感じですね。椅子になってますけど、扉があるんで、多分ね、コネクティングできるような感じとなっております。そして収納があるんですけど、まず左手ですね。はい、洗面台とかバスタブ、バスタブめちゃめちゃでかい。すごい。 こんな感じのね、バスタブタオルがあって、はい、こんな感じのバスタブ。まあね、すごい、なんだろう、バブリーな時にできたやつなのかな、すごい感じしますね。で、コンセントがあって、220ボルトのコンセントもね、ありますね。で、アメニティ類ですけど、こんな感じのトロピカルマグノリア、はい、ローションとかね、ございます。歯磨き粉。海外のはね、この歯磨き粉、結構、個人的には好きなんですけどね。 そして石鹸とかね、グラス、洗面。はい。こんな感じの洗面。そしてお水。お水がなんか面白いですね。リージェント。平べったい感じ。450ml。こんな形のね、お水となってます。で、これドライヤーですね。もう、コンセントに刺さってますね。すごい。こんな感じの、えー、ドライヤー。意外とちっちゃい、テスコム製のね、えー、ドライヤーとなっております。 そして、えー、こちらに別でね、シャワーブースがありまして、はい、こんな感じ。すごい大きいね、ボディーあのソープ、そしてシャンプー、はい、で、コンディショナーがあるという感じですね。お水は、はい、まぁ、あ、やす優しい感じですが、まあ、十分かなという感じです。レインシャワーはね、特段ありません。ハンンドシャワーオンリーオリという感じですね でお手洗いがね、こういう風にウォシュレットにはなってますけど、まあ、こちらもそのまま、ね、あの流していただくことができる感じになってますね、お手洗い。はい、そしてこちら、正面がです、ね、電気つきました。えー、収納スペースとかセキュリティボックス、えー、セーフティボックスがえございます。ハンガーとか、ね、ウッドの感じでいい感じですね。 そして、はいスリッパございます。で靴べらとかシューブラシがあって、はいえー、あバスローブがねこんな感じで入ってるんですね。袋に入ってる。館内でのみご利用いただけますということでね、はい。バスローブ、L サイズのねバスローブが2つありますね。はいで こちらがも収納ですけど、まあね、扉が分かれているだけという感じです。でこちらの方ににお水とグラス類があって、電気ケトル、コンセントが、ね、こちらにあります。そしてマグカップとワインオープナー、そしてお茶とか、ね、コーヒーですね、ネスプレッソマシーンとかそういったものは、ね、こちらのプレミアムルームには特段ないという感じでございます。下は冷蔵庫でしょうかね。 冷蔵庫は冷えたねお水が2本入っているといった感じでございます。はい。で、えー、こちらですね、リビング入っていただいて、椅子みたいな感じもありますし、えー、テレビ、まあ、結構ね大きいテレビですね。そして、ああ、いいですね、使いやすそうな感じの、ね、テーブル、デスクとなっています。えー、コンセントがね2箇所、220V が1箇所と 110V が1箇所、そして LAN ケーブル HDMI と、 えー、こちら、USB-A が2箇所という感じですね。これはね、ライブとかしやすそうな感じします。そして、引き出しは空ですね。そして、はい、こういったチェアがあって、リンゴとオレンジ、早く食べたいの。はい、食べたそうです。はい、そしてね、ベッド、キングサイズのベッドがこのようにありまして、 えー、とベッドのサイドの方にはコンセント110ボルトが1か所と USBA が1か所、はい。反対サイドも、えー、同じ感じでしょうかね。はい、こちら USBA が1か所と110ボルトの、はい、コンセントが1か所という感じでございます。でここら辺がエアコン。結構なんか難しそうな感じですね。あでも強弱、オン・オフ、ヒート・クール。 そして温度っていう感じでシンプルですね。はい。本日はね、こちらのお部屋に1泊させていただくという感じでございます。眺望はどうなんですかね。まあ、市街地という感じで、ね、公園が見えたりしますけど、すごくね、いいっていう感じではないかなという感じです。はい。こんな感じのところに本日はね、1泊させていただきます。いかがでしょうか。 はいといととうことでね w i f i 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい速度出ました。ダウンロード下りが 14.46Mbps、アップロード上りが 12.11Mbps となってましてまあ、ちょっとね速度的には心もとないかなという感じなんですけどもまあ、優先 LAN がありましてね、今優先で接続 PC はさせていただいているのでまあ、これでねライブはまあ安定した。 ライブをお届けできるんじゃないかなと思います。まあ、日常使いだったら、ね、特に問題ないと思いますけど、ストリーミングではね、ちょっとぐるぐるする時はあるかもしれませんね。はい。ということで、えー、本日はですね、まあ、初めてね、こちらのリージェントタイ台北さんの方にね、えー、チェックイン手続が今無事に完了いたしました。めちゃめちゃね、えー、混んでました。鍵もね、めちゃめちゃおしゃれ。アートと書いてあってね。はい。こんな感じです。びっくりする鍵ですね。で、えっ、ー、とね、まあやっぱり、 あの初めてね来るということもありますけれども、通常、チェックアウトは11時なんですけど、レートチェックアウトでね一応14時まで、レートチェックアウトがえ空室があればできるという感じなんですけど、ちょっとね混雑していて、12時までという感じになっております。ラウンジアクセスに関しましては、特に案内がなかったので、なんとなくねおぼつかない<笑>あの言葉でですね、ラウンジアクセス。 あ る, あるのかととといいいうここをねちょっと確認させてたただいたところ結構ね年間ラウンジアクセス券を見せてもなんかあまりピンときてない感じでですねスタッフの方が別のスタッフに聞いてあ大丈夫だよみたいな感じだったのであのバウチャーのね画面をですねあの ラウンジの入り口の方で見せてねみたいな感じでご案内いただきましたので、まあ、後ほどね、ちょっと行ってみたいなというふうに思います。で、2階のですねギャラリーのところで、ですねあのシグネチャードリンクみたいな、マンゴーギフトボックスとかね、そういったあのウェルカムアメニティをね、いただくことができるみたいですし、朝食につきましてはね、2名分あの無料ということでですね、ダイヤモンドの特典でアメニティでね、選択させていただきました。 はいでラウンジに関しましては、ね、3時から21時までねはい入ってるよみたいな感じなので、まあ、ちょっとねこれ、一段落したらそちらの方にね向かっていこうかなというふうに思います。でプールもね一応入れるよっていうことだったんですがなんかさっきね見せてもらった紙じゃないのがねあってですねあの、まあ、ちょっとね後ほど見ていこうかなというふうに思います。ジムとかねあのサウナなんかもねあるみたいですね。はいでまあね初めて来ましたけど、Uber でね移動してきてですね、もうね 佇まいがね、めちゃめちゃ高級感あります。まあ、ルイ・ヴィトンだったりとかですね、まあ、そのねあね、あのハイブランドなんかも入ってますし、かなりね、あの重厚感があって、高級感がありますね。で、お部屋の方入ると、やっぱりね、ちょっと、あの、築年数が立ってる感じは伺いますけれども、まあ、非常にね、お付きがある、えー、雰囲気のいいね、ホテルだなというふうに思いました。はい。<笑>ということで、まあね、初めてのディジェンスさん。まあ、明日はね、ちょっと、あの、レートチェックアウトは。 そんなには遅い時間までできないんですけども、えー、残りのね時間ちょっと楽しんでいきたいなというふうに思いますということでちょっとね休ませていただいてラウンジの方にね行ってみようかなと思いますはいということでですねこちらのタイパンラウンジ19階の方にね、えー、向かっていきたいなというふうに思いますけども入れるんでしょうかね20階はねプールとかがあるみたいですねはい19階でございますラウンジはね左手ですね行ってみましょう はい、今ね、えー、19階の方でラウンジに行きましたけども、年間アクセスの、ね、ラウンジ券につきましては、5階の、ね、ラウンジの方で入れるよということの案内がありました。はい、残念ということで、えー、先にちょっとね、プールとか見たいなと思うんですけど、どうしましょうかね、ちょっとじゃあ、上のね、プールの方見ていきたいなと思います。はい、めちゃめちゃいい匂いですね、これ、スーパーとかがね、こんな感じですね。 でプールはこの上なんですけど見れるんでしょうかね。ちょっと行ってみたいなと思います。はい、プーこんな感じです。結構に、ね、泳いでるんで戻っていきたいなと思います。結構ねちっちゃかったですね。はい、ということで仕切り直してこちらのねバルコニーラウンジの方に向かっていきたいなと思います。ここはねやっぱりラウンジがね3時から21時、15時から21時なんですがここはねひょっとするとホームページにも記載がある24時間ね入れるのかもしれないですね。結構違いがありますね。 はい、といととうことでね、アフタヌーノンティーがあるみたいですね、はい、こんな感じで、ね、全部美味しそうですねはい、こちらね、ハーゲンダッツまでね、置いてありますねそしてコーラだったりとかリンゴジュースとかね、フルーツなんかも置いてございます、うん はい、ということでね、こんな感じで持ってまいりましためちゃめちゃ、ね、種類思ったよりねあってすごいですねはい、じゃれくん食べてみますかはいチョコ食べたいチョコだってまだチョコこれ食べてから食べれないじゃあチョコいらな、ねはいということでねいただいていきますうん まあ、なんだろう、ブルーベニーみたいな感じ。うん、ママ種類もね、結構いっぱいあって、うん。種類も結構あってね、かなりいい感じですね。はい。そして、これはなんか富士山モチーフのやつですね。あ、これ一応、まあ。これはめっちゃショートケーキ好きではたまんないです ごちそうさまでしためちゃめちゃね、えー、美味しかったです。もう見ていただいてお分かりの通りね結構ね一つ一つがクオリティが高い。めちゃめちゃ美味しかったです。あとはねちょっと今回はあれ入れなかったんですけれども多分エキセキティブラウンジはエキセキティブフロアの方じゃないとね19階のラウンジ入れなそうなんですけどあそこがねまたすごく良さそう。なので、えー、年間ラウンジアクセスの場合は5階のねあのバルコニーラウンジっていうのかな。 あそこしかちょっと入れないような状況なんですけど、まあそこでもね、正直十分満足ですけど、さっきね、19階覗いたところ、入り口がね、重厚感、すごい感じだったので、期待大ですね。今度はね、あそこ行ってみたいなというふうに改めて思いました。で、あとね、あの30分ぐらいでカクテルタイム始まりそうな感じになったんですけど、あそこでね、食べてしまうと、あの地元のものね、ちょっと食べれなそうなので、今日はね、ちょっと遠慮させていただいて、これからですね、ちょっと余市の方にね、 あので見ていこうかなというふうに思いますということでちょっとね休んで準備整えたら誘致の方にね向かっていきたいなと思いますはいとりあえずですね今ウーバーの方でですねシーリンの方にね移動してきましてこれからね、えー、ちょっとね散策していきたいなと思います結構ねめちゃめちゃ人多いですねいい感じですこれやってまいりました結構ね人多くてね賑わってますね はいかなりねごった返してきてますね相当な感じですはいこのねエリンギがねめちゃめちゃ美味しいらしいですねはいもうお店のマークもねエリンギなんですよ食べてみたいですねはいこれ、ね、エリンギの列が半端なかったですちょっとね頑張って並んでみたいと思いますと、はいう、ね、ことでねこれリーグワチョウっていうね芋をね揚げたやついただいいきたいと思います今あいにくの雨が、ね、降ってきました うん、もちもちしておいしいということでエリンギゲットしましたいただいていきましょうはいということでエリンギゲットしましたいただいていきますあめっちゃコリコリうまっ あこれはうまいうまいうまいうん、食べたいねうまいお い, し い, だいはいこちらね、胡椒餅でございますこれはね、ちょっといただいていきたいなと思いますね美味しそうだね<笑> はい、じゃあね、胡椒餅いただいていきたいと思いまーす。熱。熱、う、い、ん、うまっ。はい、めちゃめちゃね、今ジーパイをね、あげてますね。 おいしそう、うん、揚げたやつをタレをねつけてですねもう一回ね焼いてるみたいな感じですねはいめちゃめちゃおいしそうはいということでねゲットできましたんで食べていきたいと思いますめっちゃ熱いうんうま甘辛で めっちゃ う, まいうんこれは並びますね、はい、これでね90元うんと400円ぐらいなのかなはいじゃあねこれ頂 い, いてホテルの方に戻っていきたいと思いますま はい、おはようございます。ぐっすりね、眠ることができました。ベッドはね、比較的硬めなんですけれども、私はね、かなり好みでしたね。非常に良かったです。いやー、昨日もだいぶね、あの、ライブも盛り上がりまして、 えー、これからね朝食の方いただきに行きたいとは思うんですけども昨日のねライブのアーカイブにつきましては上の方にリンク出しておきますのでよかったらねそちらご参照いただければなというふうに思います、まあ、チェックアウトがね今日は12時ということもありますので、まあ、朝食食べてもうちょっとね準備をしたらですね、えー、次のねグランドハイアット台北さんの方に向かっていきたいなというふうに思いますけども、まあ、朝食楽しみなんで向かっていきたいと思います行ってまいります朝食会場は結構ね長蛇の列になってますね でも美味しそう、並んでいきたいと思います朝食はねこちらの一番遠いね個室みたいなところをご案内いただきました撮影するにはね非常にいいですねはいとりあえずね妻がれいくんが食べれそうなものをねチョイスしてきましたけど種類がねめちゃめちゃ豊富らしいですねちょっと私もね見ていきたいなと思いますけど結構ね混雑しているので取れるかどうかってところですね。あれお肉は いはい、じゃあね、私もいただいていきたいと思います。うん、美味しい。ハムみたいな感じかな。こういったね、野菜も。うん。あ、まあ。 続いてねこんな感じでコンビーフみたいなハムとかねウインナーはいそしてねトウモロコシだったりとかまんじゅうとかがねございますはい終了間際ということでですねもうね片付けられてしまって初めてましたのでばっとね持ってきちゃいましたけど結構な量ですねちゃんとね残さず頂 い, いていきたいなと思いますはいということでね頂 い, いていきたいと思いますさあてんヤわんやしましたけどねうん あ、うまっ結構脂っぽいですねこっちの方ではこういう感じのねあのオムレツっていうの目玉焼きっていうんですかね感じなんですかねケチャップが主流みたいなうんうまっでこちらがですねサンラータみたいなのかなと思ったんですけど台湾そうめんみたいですね面おいしい あ、台湾そうめん美味しいですねね、うん、やっぱり、ね、台湾の料理、結構ね中華っぽい感じはありますけど、癖はね比較的少ないので、日本人でもね非常に食べやすいんじゃないかなと思いますね。と、は い, 合わないため う, ん、うまてことで、バタバタしてますけど、時間もねもう隣とかも片付けられて初めてしまっているので、食べ進めてお部屋の方にね戻っていきたいと思います。 はいごちそうさまでしためちゃめちゃね、えー、美味しかったです、えー、まあ9時半ちょっと前ぐらいにね朝食会場行きましたけどあんなにね混んでるとは思ってなかったです、まあ、ただね、まあ、20分ぐらいでですねもう席の方にご案内していただくことができてもね食べ始めることはできましたあの料理なんかもねめちゃめちゃ美味しかったですし種類がね何より多かったです、まあ、ただですねやっぱりね10時にはお料理下げられてしまいますアナウンスが始まりまして慌ててね 大量に持ってきました。まあ、それでね、結構持ってきすぎちゃいましたけれども、まあ、何やかんやですね、10時半ぐらいまで、まあ、今日本当にね、混雑してたっていうこともあると思うんですけど、あの、10時半ぐらいまで料理がね、出てたので、 えー、ゆっくりね、まあ、食べることはできました。まあ、ただね、今もお部屋戻ってきて、も何かんや11時過ぎということでね、えー、バタバタしてるっていう感じなんですけれども、まあ、初めてねこちらの、えー、リージェント、台北さんの方にお邪魔させていただきましたけれども、まあ、IHG アンバサダーのね特典というのは利用することはできません。まあ、16時のレートチェックアウト確約とかね、そういったことはあの利用はできません、えー。14時までですかね、あの空、ー、きがあれば14時までレートチェックアウトは可能ですけど、まあ、本日はね、私、 え、混雑時ということもありまして、通常11時のところ、12時、レートチェックアウトということでね、1時間延長、ね、していただいているという状況でございます。で、ダイヤモンドエリートの特典でですね、あの、ベニフィットを選ぶことができまして、ウェルカムアメニティか、 ポイントかか朝朝食食とというここででをね選ぶこともできました、まあ、ただですねあの年間ラウンジアクセスですねマイルストーンボーナスの年間ラウンジアクセスにつきましては私対応していただいたねスタッフの方はあまりねあの存じ上げなかったみたいでですね、まあ、スタッフの方によっては知ってる人知らない人いらっしゃる感じは見受けられましたけども何もねなければそのままラウンジのことは えー、ご案内されることなくですねあの、お部屋の鍵をもらう感じだったので、やっぱりね、バウチャーはご自身で見せていただいて、ラウンジ使えるっていうことはね、聞いていただくのがよろしいかなっていうふうに、やっぱりね、思いました。で、この年間ラウンジアクセスにつきましては、19階のですね、エクゼクティブフロアの方専用のね、エクゼクティブラウンジは利用することができませんでした。 めちゃめちゃね雰囲気良さそうで中ねちょっと見ることできなかったですけど、まあ、次回ね機会があればそちらもね使ってみたいなっていう感じなんですけど、まあ、5階にありますね、えー、バルコニーラウンジっていうところがありまして、まあ、そちらの方でですね、まあ、スイーツだけあの利用させていただきましたけれどもキータイムでねあのスイーツはめちゃめちゃ美味しかったですあのハーゲンダッツも食べ放題でしたしねあの非常に良かったですでカクテルタイムもおそらくね18時から20時ぐらいまで えー、これ使えるよみたいな感じのねあの冷蔵庫があったのでそこにお酒とか入ってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、お料理とかもね出るのかどうかはちょっとね使ってないので余ち行っちゃいましたんでね分からなかったですけど結構ね料理出てきたとしても。 あそこのバルコニーラウンジでも結構いい感じするんじゃないかなって勝手に期待はねしてるんですけど、まあ、どんな感じになるのかちょっと私結局、すいません、今回レビューすることはできませんでしたけども、あの、またね、機会があればぜひ利用させていただきたいなと思いますし、まあできればね、あの、19階のラウンジの方行ってみたいなというふうに思いました。で、総じてですね、こちらのリージェント台北さんですけども、やっぱりね、高級感があって、日本で言うと、 そうですね帝国ホテルさんだったりとか、まあ、ペニンシラ東京さんだったりとかなんかそんな感じの、ね、趣があって重厚感があってかなりね、えー、高級感がある、えー、ホテルの、えー、部類なのかなという感じはありました、まあ、お部屋は入るとねやっぱり蓄熱層の部分っていうのはやっぱりありますけれども、まあ、それでもねあのサービス面では非常にいいです。で結構ね あの元旦に宿泊させていただきましたけども日本人旅行客の方も結構いらっしゃってえこちらのね電話機なんかにも日本語対応サービスみたいなボタンがあって日本語でねえ対応いただけるスタッフの方が出るボタンがあったりとかまあ日本語対応チームなどもねこのリジェント台北さんありますので<笑>あの日本人の方でもやっぱりね安心してねえ利用していただけるホテルなんじゃないかなっていうふうにね えー、思いましたのでぜひねご検討の一つに入れていただければいいんじゃないかなというふうに思います。でまあ IHG グループのねホテルで言えばですねまああの結構重厚感はありますけれどもまあ新しいホテルがやっぱりいいなっていう方につきましては。 えー、そうですねホテルインディゴ、えー、台北さんとか、あのキンプトンさんとか、まあ、そういったホテルもね選択肢の中に入るのかなと思いますので、まあ、比較していただいてね、ねどこを取るか、ラウンジを取るのか、やっぱり新しいね設備的なものを取るのかっていうので、チョイスしていただくのがいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、えー、で今ね、11時20分で、あと40分ぐらいでねもうチェックアウトしなければいけないという感じなんですけども、あの10時59分にはね次行く。